はい、どうも料理のお兄さん龍一です。今回はですね、えー、もうマジで超簡単にですねできるのにまるでお寿司屋さんに来たようなですね出汁の効いたサバ缶の即席あらしゅ、ね、これ超僕のお気に入りです。はい、えー、こちらはですね作っていく。はい、材料これだけです。まずサバ缶水煮缶です。190グラム入りのものですねになります。あとネギ、えー、これ。 今回ちょっと多めにやりましたら3分の1本ですねはい、えー、あとこちら、えー、とお味噌大さじ1、えー、あと山城の白だし、えー、こちらが大さじ1水が300 300cc 以上まずさば、えー、缶ですさば水煮缶をこの、えー、とここね一番重要なポイントですからねこ こ, ここ一番重要なポイントです こ, こ, この汁ごと入れてくださいもう汁ごともうたっぷりの汁ごと入れてください えー、あとですね、えー、白だしも入れちゃいます、はいえー、お水も入れちゃいます、えー、こうやって火にかけますで火にかけましたら、まあ、これ結構お好みなんですけども、えーとね、サバ缶はね、えー、とこういう風に崩して、えー、くださいあの結構ねこの塊が好きな方っていうのもいらっしゃるので、えー、と何とも言えないんですが僕はね、えー、そこそこ崩しちゃいますはいじゃあ沸騰できましたので、えー、沸騰したらですね、えー、とネギ 結構ね、あのサバ感が出るのでねぎ、えー、たっぷりのほうがいいです。あと、それでもね、えー、とサバちょっと苦手だなっていう方は、えー、とあれ入れるといいです、あの生姜しょ、えー、のすりおろしかなんかもね、少しね、入れてあげるとね、えー、それはそれ、すごく、あのサバの、えー、臭みが消えるんでね、はい、そしたら、えー、と止めます、火を、はい、お味噌ですね、はい、お味噌お味噌ねをね、あの溶いて、溶き入れます。 あのね、沸騰してたら火を止めてくださいそのまま火がついてるとね、えー、味噌の香りが飛んでしまうんですよ、ねまあ、そんなに気にしなくていいですけどねはいできた魚屋の匂いがするこれお 寿, お寿司屋さんのお屋さんのいしますこれもうね朝ごはんとかたまんないですよこれはということでサバ缶の即席アラジル完成ですはいそれでは早速食べていきましょう すごいねかいい香りが漂ってますいただきますうーん大将お任せ10貫でお願いしますっていうぐらいですねお寿司屋さん感が出てますね 原理的にはそのサバ缶の汁っていうのがね、かなりあれあの、ゴンゴン似てあるんで、あれって、骨までね、煮てあるんですよね、だから、あのサバ缶の汁っていうのは、ものすごい、えー、魚のうまみがね、凝縮されてるんです、これをですね、味噌汁の出汁として入れることによってですね、相当なですね粗汁感が出るんですね、あとはですね、えーとまあ、白だしの方も入ってますので、カツオの、えー、香りも、えー、すごくしてますね、カツオとサバのあのダブルスープですね、これね。ねこれものすごいし うんパク質も取れるっていうねちょい足しになるんですけどね僕はね七味あの七味をねかけるとね何が起きるかというとですね飲んだ後の締めに消えるんですよこれね、はい、ああたまら七味のねいい香りがですねサバ缶 の, の魚臭さをね取り去ってくれるとうころうん、うん、僕も大好きサバ缶の粗ら汁ということですね、まあ、ちょっときょ今回、えー、調理時間がですねほとんどなかったので ちょっと、ね、これ前にのっけたレシピなんですけどもおそらく作ってくれてる人ね結構いるしいらっしゃると思うんで絵をさせていきますはいということでですねできました 2, 2つぐらいね紹介したいと思いますルージさんのレシピにあったサバ缶の即席あら汁仕事帰りにコンビニに寄ってサバ缶1つ買うだけでこんな美味しくてホッとする一品ができるので幸せ幸せを感じていただいてありがとうございますはいこちらですねちょっとリツイートさせていただきますびっくりしないでございます あとですね、えー、地元のスーパーでもサバ缶が品薄になりつつある、硫酸効果なのかな、それにしてもサバ缶の即席アラジュはほんまに美味しかった。ありがとうございます。サバ缶がですね、売り切れてるのはですね、えー、偶然です。僕のせいじゃないです。はい。そんな力ありません、僕に。多分テレビでやったんだと思います。はい。なのでですね、えー、こちらもいいねとリツイートさせていただきます。ありがとうございます。あ、でもね、そうやって、えっ、ー、とね、その中の一巻ぐらい僕の影響かもしれないですね。はい。 まあ、そんな感じですかまあこれはもう食べていただければわかりますめちゃめちゃうまいですなのでですね是非皆さんも作ってみてくださいはいそれではですね今回のお料理おいしそうだなとかやってみたいなってですねえー、1mm でも思っていただいた方はですね是非是非チャンネル登録また高評価何卒よろしくお願いいたします